いつもご視聴いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。本日もオープニングではカメカンがメガミ対応。 やっていこうと思ってたんですけどちょっとちょっと言いたいことがありまして、まあ、実はね最近プライベートでカメラを打つこと結構多いんですよ背負いてるホールさん多くないですか最近ガメラって 6.2 5億なんで朝一の有力かなんを見れば背負いてるかリセットかけてるかって一目瞭然なんですねだから本当に最近背負きが多くてで自分大学は千葉なんですけど近くのホールさんとかはずっと背負いててずーっと背負いててでこのカメラどうするんだろう と思って見て見たんですけどついに2週間前ぐらいに撤去されて「おあ撤去するんかーい!」と思って「撤去しなさいよ!」とか思ってお店さん側のカメラの評価がそんな高くないっていうこととどうしてもね扱いが良くないっていうこと出られるんですけれども背負置いてるとねガメラの人打たないあの俺は打つけどね、うん、俺は打つんだけど他のガメラの人はもう打たなくなっちゃうからずっと背負置いてるっていうのはねはやっぱ良くないね6号機としてはねでねこれはねポリオからも提案なんですけど リセットして2でリセットして2にして次の日1毎日設定をリセットしてもう1と2を使い分けるこのやり方だったらね正直ねお水さん絶対負けないと思うんだよねというのは設定1 まあフルで100人とかなんですけど、徹底2にしても部屋割り 0.5% 上がるだけなんですよ。で合算で見ても本当もうごくわずか219分の1が214分の1に変わるぐらいで、ほんとごくわずかなんで蒸散で絶対負けることないんでで、毎日もう強気にするぐらいだったら、もう1と2を交互にリセットかけた方が絶対稼働率上がると思うんですよね。でね、別に強気が構成って完全否定って言ってるわけじゃないんですよ。で、ここでちょっと考えていただきたいんですけど。 もう例えば僕みたいに大学生がいて就職活動に困っているとどの企業に行か迷っていってって言った時にね親だったらね絶対大企業行きなさいって言うじゃないですか中小企業って。で別に中小企業が悪いって言ってるわけじゃないんだけど大企業に卵を売って中小企業に石が多いのはもう明白なんですよね。 僕、しょうがない。で、もう、ガメラでも一緒。ガメラと、あの、日本経済は一緒だから、明らかにもう、リセットかかってる方が玉が多いし、リセットかかってなかったら、強気だったら玉が多いなっていうのはね、もうね、これ、明白なんですよね。2だね。もう、リセットして2。ということで、え、本中のね、ガメラを設置してるホールさん、ぜひ、リセット2をご検討ください。で、本日実践するホールさんなんですけども、えー、またもまたも、グリーンピース池袋の西口店さんでお邪魔させていただいております。 そ、ね、のお店さんはね本当に分かるお店さんで2月7日にですねわざわざポリ用のためにカメラを増大してくれたんですよねあの大丈夫ですかカメラ増大しちゃったら今までは2台だったから立ち回ることとかあんま で, できなかったんですけど3台になっちゃったらえ立ち回っちゃいますけど 大丈夫ですか店長さん<笑>ちょっとね立ち回りも今後ね視野に入れつつカメラの本気頑張っていきたいと思いますそんなわけでですね今後もカメラの本気とグリンピース池袋の西口店さんをどうぞよろしくお願いいたしますそれでは本編どうぞ だからこの動画を見つけて来てくれました<笑>、えー、ありがとうございます赤皿がここに止まった ら, 赤な ら, がこったら下ら止まったらこっちは赤皿が止まっておっ熱いおっまたまがった <笑>なんでお前にトリュフを持ってあげないといけないのあ<笑>マジで。<笑><笑><笑> 分からない。 おろしたんですかま。これでやればいけるでしょう。全部いきましょうね。百人バーからね。ここで落とすわけにいかないからね。撃てば撃つほど金が増えるんでね。<笑>ふざけんなって。ふざけんなって。すごくない。<笑>設定用を否定された。もう設定一の内容。あんま理由もなく打ち続けてるからね。<笑>これがガメラだんから、おかしいのガメラ。なんと言っても、ビッみず設定ではないから。<笑> ここだ<音>こ こ, だ こ, こカメラいくよ。 Bye.、Uh. っかかやっちゃったなこれ。なんか毎回これぐらい取れるのやばいよね。四個超えてんじゃ ん, ん<音声>。まだ。出たね。いや。 入れるけどう入れしょう入れっ た, 甘かった何言ってる の, 何言ってるのどうしたこ<笑>れが最後の一回<笑><笑> 他の方だけね、簡単におおさ し, したいと思います。投資が4万円で46枚加算で1840枚で回収が1457枚で収支がマイナスの383枚になってしまいました。ああ。ただね負けたんだけど、何なんだろうねこの達成感は。なんからね勝った時に嬉しいっていうのは当たり前じゃないですか。負けた時にもねなんとなくなんか楽しかったなみたいなこういうふうに思える画面だって。 やっぱ神代ですね。あれはね。前回の動画のエンディング見ていた方はご存知だと思うんですけれども、あのバロザンカメラマンがエンディングに挑戦するはずだったんですよ。撮ってみた。結果ちょっとね。思った。以上に使えなくて。 ちょっと思った以上につまらなかったので代わりに画面ミッションの修正に関するお知らせを一つ入れたいと思っておりますさすがにね全カットはでもかわいそうだなと思うんでちょ動画のねもう最後の最後にねバラダンカメラマンの紹介ムービーとしてちょっと入れとくんでよかったらご覧ください<笑>つまんないですけど<笑>はいで本日よりですね画面ミッションが一つ追加されます、はい、でこれまでの画面ミッションが1次インピック高設定確定背景 で3つ目にビッグの終了背景でパーフェクトこの3つだけだったんですよね、まあ、だったのですがここにねあの超ガメラモードを追加いたしましたというのはねそうしないと何のために、ね、ビッグ5100ゲーム回してるか説明がつかないんですよねということで、ね、あのこのミッションを、ね、入りさせていただきましたでえこのミッション4つがですね全て達成された際にはヒム、えー、さんと海外旅行に連れてっていただけるということで非常に楽しみですね はい、どんな旅行になるのか、まあ、それもね、動画として残したいと思いますので、あのこのガムミッションを応援していただければと思います。でね、本当はね、2月にフィリピンに一緒に行く予定だったんですよ、ヒムさんと2人でね。で、これはね、去年の11月にヒムさんと大阪でサシで一緒に飲んだ時に、おポリオーみたいな、俺と一緒にフィリピンにお嫁さん探しに行かないか。で、そこで僕がね、なんでフィリピナなんですかって聞いたんですよ。そしたら、日本人じゃなくて、心から愛してくれるフィリピナがいいと。 いう風に答えられましてでそこで自分がねあ自分ちょっと英語喋れるのでよかったらじゃあ通訳係として行きますよって言ったらベストフレンドみたいな感じで言っていただいてで自分もなんかそのフィリピンに対してああちょっといいなと思ってパスポートの申請とかしようと思っていたんですけれどもちょうどその時にね あの例のウイルスがね入り込んじゃってでね結果としてこの件がね結局どっか行っちゃったんですよ<笑>この件どうなったのかなと思ってひむさんのツイートを見てたらなんかおすすめの出会い系アプリ教えてくださいってツイートしてて<笑>ちょっとめっちゃ面白かったんですよね<笑>諦めたんかいと思ってはいだからねぜひねあのガミミッションがね 全部達成できたらまたひむさんとね動か海外旅行に行くと思いますのではいぜひ応援していただければというふうに思いますで今回の動画ね3500回転ぐらい通常に回してるんでかなりね尺がいってると思うんで今日はもう軽く終わらせたいと思いますバイバイあなた誰ですか 私私私ですか私はバラ、バラダン。バラダンって言うんですね。誰ですか、あなた。私、私はバラ、バラダン。私はバラ、バラダン。会う人、会う人、初対面で絶対に変な人と思われる。私はそう、バラ